踊り子さん大丈夫準備はいいかなそれでは総踊り愛日本よろしくお願いしますはい踊、はい、り子いくよー よいしょ l a t in h a o はを<音楽> Thank you. それそれそれ。はっはっ。はっはっ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。